でえー、と次にですね、線形写像と行列の関係について、えー、とちょっと時間がだんだん少し伸びてきましたけれども、あのまあ時間の許す範囲で紹介したいと思います。えっ、ー、と、あの次の この線形写像を習って次に扱うテーマというのはその、まあ、春学期でその行列っていうのをあの学んだんですけれども、えー、それがあの線形写像とどのように結びついているかということです。で、まあ、ちょっと今日はいろいろいきなり出てくるんで少し大変かもしれませんけれどもあのまず F としてですねその、まあ、K の3から K の3っていうその まあ、例えば我々の住んでいる R の3っていうこの3次元の空間からまたそこへの線形写像というのを考えてみます。でそうしますとこの線形写像っていうのは実はまあこの最初に与えられた xyz っていうベクトルをこう何らかの定義式に従ってこう移すんですけれども。 えー、とこれはあのまた後でやるんですがまあの改めてやりたいと思いますがこの線この例えば計算から計算への線形作動っていうのはこの写った先の各成分がですねこういった形 の, あの x と y と z の一時式で表されますこの一時式っていうのがまあ重要なところですねでなぜこう表されるかっていうのはあの今日は多分時間がないのでまたあの次回以降改めて説明したいと思いますで えー、と実はですねこのここの部分ですねこの映った先のこの式っていうのはあの皆さん春楽器にやったようにその行列とベクトルの積で表すことができるんですね。えー、とちょっと一応あの資料を比べてほしいんですけど こ, このこの形この形っていうのは実はあの行列とベクトルの積に直せます。 こういうあたりからこうだんだんあの入っていきます と, えと今日はあの深いあまり深入りはしないんですがえと実はその数ベクトル空間における線形写像というのはいくつか の, あの行列との関係がありましてまず一つはあの行列を使ってあの行列 AX っていう形ですねもう与えられたそのベクトル X にそのある行列 A を左側からかけるという形で あの表すことができます、えー、っとこの時の A っていうのをの F の表現行列というふうに呼びますが、えー、とりあえずその数ベクトル空間における線形写像は行列をで表されるというのがまず一つ目の事実ですねでそれから、えー、っとその表し方っていうのは一通りのみで、えー、例えばあの線形写像2つの異なる線形写像に対してはあのそれに対応する行それを表現する行列でもあのも異なりますし逆に えー、と2つ行列異なっていれば、その行列、それらの行列が表す線形シャドウっていうのもあの異なるという説質があります。で、えー、と3つ目として、えー、と線形シャドウっていうのはあの、基本ベクトルってやりましたね、皆さん。あの単位ベクトルと呼びますけれども、その x 軸、y 軸、z 軸に対応するあの方向の長さが1のベクトルっていうのをこのようにやったんですが、この基本ベクトルの、3つの基本ベクトル の, あの移る先を決めると、 にで、えー、とまたこの辺の話はですねあの実は教科書で言うと定理 5.1 に関わってくる内容 で, で、まあ、あのまた来週も説明しますができればあのできるだけ来週までにちょっと定理 5.1 も目を通しておいてくださいそうしますと、まあ、この授業の僕の説明との対応がつかめると思います で、えっ、ー、と、いくつかそのアウトラインを示しますと、まず行列を用いて AX とこう線形シャドウが表されるっていうのは、あの、先ほど今のスライドでですね、説明した通りです。で、2番目に、えっ、ー、と、その表し方は一通りのみっていうのは、ちょっと今日は時間が足りないので、また次の、来週の時間に、次回、次回に説明したいと思います。で、あと、えっ、ー、と、3つ目の、 線形写像が基本ベクトル E1、E2、E3 の移る先を定めると決まるっていうのはこれを今日最後に説明したいと思います。で、一応ですね、今日の説明ではその Fx がこういう行列で定まっているということを仮定して話を進めたいと思います。で、この時に基本ベクトル E1、E2、E3 の移る先を調べてみましょう。そうしますと、 えー、と移る先っていうのは基本的にあのそれぞれ上からですね単位ベクトルあ基本ベクトルに、えー、と行列 A を左からかけた形になるわけですね例えば、えー、と E1 を F で移した先っていうのはこの100にこの行列 A を左からかけた形になりますそうすると実はこの場合っていうのはこの行列 A の第一列がとも現れるんですねで同じように、えー、と E2 をこの F で移す先っていうのは この行列の第2列がそのまま現れるし、えー、と E3 のをですねこの、えー、と F で写す先っていうのはこの行列の第3列が現れます。というふうに実はこ の,、えー、とこの線形作動を表す行列っていうのはですね、まあ、ちょっとあの時間がないんでばばばっと見ますけれども、えー、とこのそれぞれの列っていうのが実は左から、えーと E1 E2、E3 の行く先 になっているんですねですので、えー、このことからその、えー、とこの線形写像っていうのは実はその基本ベクトル123の行く先が決まればその線形写像が一つ定まるということがわかるんではないかと思います。まあ、ちょっと今日はあの時間が少し足りないのでまたあの次回もう一度この話題を取り上げていきたいと思います。 えー、ここまで質問ありますでしょうかはい。ということで、えっとまあ、今日は主にその線形写像 の, の定義とですねそれからその線形写像とその行列の関係 の,、まああの前半というか導入の部分をやっていきました。で次回は、えっとまあ、教科書でとセクション 5.2 であのまあ 線形シャの像と書くというところに入りますけれども、まあ、今日あの、一部や、後半の方でやりました、その線形シャと行列の対応の話の続き、それから、えっと、ベクトル空間の部分空間の概念、あと、あの線形シャの像とか書くといったあの概念についてあの、話をしていきたいと思います。えー、っと、これ、ここまで何か質問ありませんでしょうか。はい。えー、っと、じゃあ、一旦こ の, この講義はあの、ここで。 あの締めたいと思います。どうもお疲れ様でした。